はい、こんにちは。清野です、えー。今回は、この電子聴診機。これを、えー、このタスカムのですね、このレコーダーで、えー、録音する方法について、えー、説明していきます。まず、えー、この、こ置ですね。タスカムの。これの、えーまあ、基本的な、基本中の基本、まず動かすための、えー、セット、セッティングについて説明します。で、ここ。 この機械ありますね。で、こ, このタスカムと書いてある方、ここにですね、あの、電池が入ります。で、えー、開けます。これですね、ここ、こう開けます。ですね、これちょっと拡大すると、うん、ここをこういうふうに、ここ、ここ、引っ掛けて開けてください。そうすると、えー、炭酸ですよね。炭酸。光ってるから。炭酸。酸。これを、えー、1、2、3、4つです。向き注意してください。 交互になってます。で、これを4本セットするっていうのがまず必要です。はい。で、この引っ掛けですね。ここね。ここの出てるとことここ。はい、合わせて。ちょっとやります。はい、次です。次、これスイッチですよね。電源入れるとスイッチは、えー、ここあります。はい。ここですね。こっち側。この正面の右がここあります。これを、えー、ちょっと長押し。 押しっぱなしにしてもらえば、まあ、つきます。で、最初の画面これですね。光ったら。はい。で、こういう風になります。で、これもうすでにちょっとセットしてあります。で、録音するときにですね、ここがですね、3、4になっている必要あります。はい。これ、セットする必要ありますので、3、4。これチェックしてください。あの、な、電池を交換したりすると、最初にあの日付を、あの、チセットしたり、こういう画面。 なることありますんでメニューはいメニューでえー、レックモードですよねこれでどこ録音するかですけどねここを、えー、ステレオあるいはデュアルものでもいいんですけどこの電子聴診器ですねこの電子聴診器これです電子 電, 電子聴診器これあのステレオってまあ 左右に同じ音が出る仕様になってます。はい。ですので、ステレオでも構わないです。で、3、4ですよね。3、4。ここ、3、4。で、これがもし変わってたら、えー、あ、もう一回戻りますよ。戻りますよ。これを押してもらって、ここですね。3、これを、1、2じゃなくて、3、4。これ押、押したら決まりです。で、出るときは、まあ、メニューで戻ります。ちょっと光って見えにくいけど、見にくいですかね。はい。 で、えー、あ、こっち、戻ります。で、インプットセッティング。で、チャンネル1、使いません。ずーっと回します。グーっと回しそう。チャンネル2になります。えー、グッとグッ、今早かったけど、こう、一個ずつ回って、次、チャンネル、はい、3、4になります。で、3、4。この、ゲインは、ロー。で、一応、リミッター。これはね、大きい音が出すぎた、入りすぎた時に、音が割れないようにするので、ここ、リンク。はい。 で、えー、ローカット。これは音を、えー、変えたくないのでオフです。で、ディレイもい り, はいりません。はい。で、これだけやってこれでいいですね。ということでメニューです。はい。他はまあいいですかね。はい。です。はい。ではこれ、これをメニューを押したら出てきます。はい、次、えー、録音していきます。はい。じゃあ実際に音を取っていきます。はい。まず確認していただきたいのが、これで3、4で。 なっているってことですね。ここが3、4になっているということを確認してください。はい、これはこれから録音していくのに、えー、電子聴診器この中に入ってます。そしてこのタスカムのこのレコーダーちょっと思ったよりちょっと大きかったです。私注文したのはい、ね。もっと小さいかと思ったけど大きかった。はい。で、えー、ケーブルですね。これでこうこの 3.5 五ミリってやつでここねこれこれこ れ, これなってます。これ。はい。でもう一つは えー、ヘッドホン。これもこっちのミニのこのね、3 5ミリですか、これになってるやつですね。これを用意すれば録音できます。はい。えー、聴診器。これ開けます。開けます。んで、えー、これですね、この本体を。これお願いします。 で、これ、時々充電が必要ですのでね。あの、USB ケーブルで充電が必要ですので、えー、電池がなくなってきたら充電してください。ここでちょっと、充電については説明します。はい。あ、開けよう。これですね。これです。この、電子調子器こっちが音を取るとこです。はい。で、ここ、スイッチですね。ここ押して、ここ 長押ししたらはい、つきます。やや長押しですね。こうきます。ですかね。で、こう、やや長押しすれば、切れます。じゃあ、接続の仕方言います。まず、えー、この聴診器側から、聴診器側からは、ここですね。ここ。ここのとこに。これ。線。この線です。これを、刺します。で、この時にね、あの、あれです。奥まで、カチャっと。 力を入れて入れるということです。こここれ出てるわけじゃないです。いいですか？細いここになっていい細いところは全部入るようにもう止まりますからね。止まりますんで力をる、力が入ってはいで、これこっちが終わりです。次もう片方同じ形してます。これは？このタスカムのこれのはいこう。あこれ逆でしたね。正面こう見た時にええー。今度はこっち側です。こあ向こう側向こう側。 こっち側です。こっち側面。はい。で、こっち側面に、えー、あります。はい。そしたら、これは、こうですね。ここ。3、4。いいですか ?3、4のとこです。ここに。ここです。刺します。で、同じくですね。これ。ですかね。こういうに今ね、入ってないんですよ。力ちょっと入れたんですけどね。あ、入ったと思わずに、ここ、ちょっと、ぐっともう一回。 入ってんのこれはい、カチャッとね。今ちょっとごめんなさい。カチャッとこう。ちょっと力入れます。入れます。一回入ったかなもう一回抜きますよ。こう入ったかなとこう、グッとやったんだけど、おっと、もう当たるとこまで行ったつもりなんですけど、入ってません。ちょっと隙間。これこう、最後、グッとカチャッと。いいですか入れると。いうふうな力します。で、えここも、ここも、こ, ここからね。線繋がりました。はい。じゃこっちで見せますこう見せます。これで。はい。 それで接続終わりです。聴診器との接続は終わり。はい。次に、ヘッドホン。えー、はい。これは、まあ、あの、左右、ステレオじゃないんで、ステレオ、デュアルモノなんで関係ないですけど、はい。ここの、この弱。はい。こう映します。はいこ。これです。はい。このジャックこれを、これの、さっき、こっち側にね、えー、あれ、乗せま、えっと、こっち側が聴診器 で、反対側です。反対側。反対側。反対側に、はい、こっち。ここにね、フォンって書いて、フォンズって書いてある。こ こ, こ, このところですね。ここのところに刺しまーす。はい。で、同じく、グッとね。ちょっと最後、力入れます。力入れます。入ってるかな目で確認してください。で、ここ、耳がね、あ、音が最初から大きすぎると、ちょっと、もう、耳がね、危険なので、 ええー、まだ、あ、2ぐらいですかね。2、二3ぐらいですかね。はい。で、後で調整できますのでね。はい。ここまででセット終わりです。はい。これ今スイッチもうついてます。はい。まあ、もう一回切ってもいいですね。ちょっと待ってい。長押ししたら切れます。これも画面てます。はい。じゃあもう一回スイッチ。今接続した状態です。もう一回確認です。はい。電子調信機から。 刺さってます。で、線がぐーっといって、えー、ここ、入ってます。奥まで刺さってます。そして、今、私耳にやってるヘッドフォン。これから線がここに入ってます。これで接続終わりです。はい。それではスイッチ入れてみます。まず、スイッチですけれども、あ、こっちから先入れますかね。こっちから入れますか、スイッチ。はい。聴診器。 の方をはい長押ししてはいつきましたですでこのまあモードこれまあ両方ついてるよりこう押すここ押すと消えたりこうなったりこうな両方ついたりしますけどもまあちょっと現状はこのフラットなモードで両方ついてるやつね赤と青です両方ついてるやつそして音ですけど私ちょっとさっき調整しましたえっ、ー、とこれを これを下げていくと音量が下がります。ここから出てくる音量ですね。こっちから下から出てくる音量が下がります。で、まあ、これは、えっ、ー、と、どんどん上に押していただいて、この全部がついてるんじゃなくてその手前、一応全部つけてもね、いいと思うんですけど、その一番上側が点滅してるぐらいの音量、これにします。はい。これいいですね。これで スイッチ入りました。で、これね、時々オートパワーオフになりますんで、なんかさっき音が鳴らなくなったなと思ったらこれ電源切れてました。で、そのちょっとスイッチね、これついてるか。電源ついてこれが動作してるかっていうのを、これ確認してください。はい。そしたら次こっち入れます。はい。こっちはここですよね。長押しです。ここですね。こっちを。はい。長押しし、ここね。ここ長押しです。直します。してます。はい。そしたらこうね、見にくい画面、見、見。はい。 こう出ますで既にね、あのー、このメーターがこう動いているってことが音入ってますでこれマイクと一緒ですのでこれ部屋ちょっとうるさいですかねちょっとノイズありますかねでこれで私はしゃべるとかす、まあ、かに音は入ってますはい で, マイクと一緒ですで。今ちょっとこの動画ではあの音が聞こえないと思いますのであのそこはちょっと想像でしてくださいはい、で音。 あ、これちょっとこ当たっちゃうな。まあ、ちょっと今手当てますね。で、録音するときにですね、こう音が鳴ります。心臓の方がいいですかね。ちょっとマイクがあるんだよね。ちょっとこう。あ、今ドック、ドックっていう、ドックって心臓の心音が通ります。でですね、音量の調節ですけれども、このちょうど、あれですね、今、この、ちょっと押さえながら難しいですね。今まあ ちょっといやいや大きすぎるぐらいですかねちょっと大きすぎますねちょっと下げますねで音がですねこのメーターのここのとこあんま振り切れないぐらいがいいでちょっと内側の方がいいですでこれ今ノイズを拾ってこい動いてるんですけどほんともっと静かこれ止まったらどうかなこれこ置きますね あ, あこれが今今私の声を喋って動いてますけど静かにすると 消消ええまますすよねはい消えますで今ちょっと大きいのでごめんなさいさっき、えー、とこれを1個って言ってもうちょい下げますねちょもう2個下げますこう、うん、1個目が消えて2個目が点滅ぐらいこれでちょっとやってみますで今「耳聞こえてますでここでまあ最高に触れても、まあ、あのこの線ですよね ここの線を、まあ、あ超えないぐらいがいいと思います。まあ、あ超えても問題はないんです。今、リミッターっていうのがあるんで、この辺で触れてること、うん。そして、耳で聞いて、あの、ドクドクっていう音を聞こえてます。で、ちょっと音が小さいなと思ったら、ここの数字を、これですね。今、フォンズっていうところですね。イヤフォンの、あ、ヘッドフォンですね。これを上げてください。そしたら音がね、聞こえますんで。 今、私にとっては、まあ、聞こえるかなっていうところで、数字 3.5 ぐらいですね。3と4の間ぐらいしました。はい。はい、ここでいいです。じゃ次、録音ですよね。録音。今ちょうど、まあ私ちょっと自分自身やっててます。録音するときは、これ、レックボタン、これですよね。よくある。このボタンをまず押して、再生も次に押す必要がある。2個押さなきゃいけないですからね。これを押して、次に再生を押します。そうすると、 これが、レクが点滅しますので、これで録音が始まりました。こういう風になってます。で、あの、時間、もう、あ、十分録音したなってたここ。これ停止です。ホームって書いてある。これ停止ってことです。停止します。それで止まりますね。はい、これで。これで録音終わりです。いいですかね。はい。で、録音停止でも、音は聞こえますんでね。 これ、この、このレコーダーの仕様として、録音中以外でも、音は、この、電子聴診機から線を通って、イヤホンに入ってますので、で、録音したいです。で、再生して確認したいな、っていう時は、このボタンです。このボタンを押していただいたら、さっき録音したのが、再生できます。ということで、あのい、録音までの一連の流れ、これを説明しました。はい。で、じゃあ、終わったら、どうするか。ね、っていうことで、 あの、まあ、イヤホン外してください。そして、えー、切ります。電源ですね。ここですよね。はい。このオフします。これ長押しです。ここのところ長押しします。押します。はい。そうすると、ここですね。こういう画面はい。切れました。で、こちらの、超新機の方もこちらですよね。押して長押しで切れます。 はい。これだけです。それで閉まってください。抜いて閉まってください。はい。ここまでが一応接続してから録音するとこまでを説明しました。はい。